はい。おはようございます。ラスカルでございます。えー、本日はですね、正直元気がありません。<笑>というのもですね、えー、僕の普段編集等でね、使用しているパソコンとハードディスクが突然ね、追い気になりました。<笑>あそれに伴って、撮影してたね、編集前のデータ素材、これがね、約5本分ぐらいかな、消失いたしましたね。見事に。 今日は元気がないということでねまあ、元気をつけるためにステーキを食べていこうと思います本日ね訪れたお店は今ね僕の目の前にございますステーキロッチ池袋店さんにお邪魔しておりますこちらのお店はね、えー、最近大食いの方もねよく来ておりまして僕も今日はねその肉塊を食べていこうと思いますいやもうね店外からいい匂いがね漂っておりますので、えー、早速ね店内に入っていこうと思います とということで、で今ね、店内の方に入ってままいりました。店内もねめちゃめちゃいい匂いするんですよ。でね今回お伺いしたこちらのステーキロッチさんなんですけれどもこんな感じでねステーキのメニューが豊富でして。 普通の牛のステーキをはじめとしてジンギスカンとかエゾジカとかねジビエ系のお肉なんかも取り揃えてるステーキ屋さんでして今回いただくのがこのおすすめ看板メニューとなりますジューシーロッチステーキ肩ロースなんですけれどもこちらを 3kg に玄、えー、米を 500g、えー、ブロッコリーも 500g と、まあ、彩りもね添えながら超巨大なステーキを食べていこうと思いますということで ただいまねお肉到着いたしましためっちゃでかい<笑>ちょっとねカメラ越しだと伝わりにくいと思うんですけど実物の3キロはねマジででかいですこちら合わせて玄米もいただきましたんで鉄板熱いうちにね早速食べていきましょういただきますいいよこのレア加減たまんないっすねお肉こんな感じっすね1枚もいただきます うめえ。 ご褒美ですわめちゃめちゃ元気出るあ<笑>うんちょっとこの鉄板側下側ですねこの立ち上る湯気見えますうまそうですよこれ、うんうん、うまっあっ ただね、これ事前にざっくりとね切ってもらったんですけどいっぱいすぎてこのね切るスペースがないわ<笑>うまうまま 下に溜まった肉汁これにねブロッコリー絡ませるんですよこれ<笑>肉汁熟熟ブロッコリーこれがうまいよこれがうまいのだね<笑>うーん もちろん脂多い部分もうまいんだけど赤身肉っていうのはもうほんと肉食ってんなって感じがしてやっぱね僕はステーキ食べるならこの赤身の方が好きなんですよね うん、<笑>そしたらこれそろそろね味変卓上にあるんですけれどもこちらのねわさびをつけていただきますこれねわさびたっぷり塗っていただきます うん、うん、まっやっぱりね赤身にわさびはうまい。<笑>うん ちょっとね、そろそろこの玄米でいただきましょうこんな感じのセットでやっぱ肉には米ですね<笑>うまっ ということでね今新しい熱々の鉄板をいただきましたロッチさんではね、まあ、普段からも鉄板の再加熱というサービスを行っておりまして鉄板がね食べてる最中冷えてきた時にも改めて再加熱をして熱々にねいただけるのでぜひね皆さんもこちらのサービスをご利用くださいただね僕はデカすぎるのでこの新しい鉄板をいただきましたこれを10ッと10と はいはい、う、は、ま、い、そう<笑>そしたらねこちらのステーキの方に卓上にございますこちらの手作りの玉ねぎソース使用していきたいと思います、うん、ニンニクのめっちゃいい匂いする<笑>いただきます ソースめちゃめちゃうまいな。うん、ノンアングルやな。 でこちらも卓上にございますロッチガーリックソースでいただいてみたいと思いま す, いいただきますうんやっぱガーリックいいわガーリックお肉ライスと確実にうまいよね もうね、すでに30分ちょっとカメラ回してるんですけど3キロがねなかなかなくならないですね<笑><笑>ちょっとね元気がないからって調子乗って頼みすぎました<笑>よいしょ今ね残りこれだけになりました<笑> 3キロがね、あっという間でございますへへ<笑>ってことって今ね残りこんな感じお肉ブロッコリーでほんのりご飯と、まあ、これねラストになりますんでまとめてね食べちゃいましょう ということでただいまね巨大なステーキと、まあ、ご飯ブロッコイのセット完食いたしましたがお値段がね通常の 300g だと1390円とかなりねお安いんですけど味はすっごいうまかった。 基本はね、レアの状態から提供されるので、自分でね、鉄板で焼き加減を調整するようなスタイルなんですけれども、なかなかね、都内でこの値段で、この質のまあ赤身肉をこんだけね、お腹いっぱい食べれるお店は少ないと思いますので、ぜひね、皆さん、池袋、またはね、新宿にも同じ店舗があるみたいなので、このね、赤身ステーキが食べたくなった時には、ステーキロッチさんで、このね、赤身肉食べてみてください。